さらにその次は名古屋ウィメンズとマラソンシーズン新しさかりだ。箱根駅連中継所ドクターは全員が巡大医学部を b なぜか協力しない大学がうじゃうじゃ。そんな説に面白い話を聞いた。今月12日に2年ぶりに香港マラソンが開催され、フル、ハーフ、10キロ、車椅子に4番人以上が参加。 25回記念に前回の10倍の賞金という表現のマラソン奨励金が振る舞われた。男子は3時間、女子は3時間30分を切った全員に賞金1万香港ドル約1 6万円だから豪華な企画で男子147人、女子66人がゲットしたそうだ。ただし、対象は香港居住者のみ。 先の別府を置いたマラソンでは男子1182人、女子は159人がこの記録を上回っている。中国本土でもマラソンは人気で、大学の単位に組み込んだらキセル続出という話を聞いたことがある。不届きに思えるが、マラソンはアバウトが取り得で、 貴族階級が考えた近代オリンピックでもマラソンだけは常に肉体労働者が主役だった。戦前のセントルイス大会では途中で車に乗ったのがバレて失格になったのがいたり、パリ大会の勝者は近道を走ったと言われる。クロワッサンを配達するパン職人が路地を熟知していたのだ。何でもあり、それがマラソンの本質だ。 2月9日、日本陸連は今年10月の MGC ファイナルのコースを発表した。MGC は男女の五輪代表決定戦で、陸連が主催大会を予選に紐付けしてシリーズ化している。代表選考が揉めるゆえの威発選考という根拠は脆弱で、瀬古俊彦の救済をめぐる1988年のソウル以外ほとんど揉めていない。 女子が揉めるのは歴史が浅く代表権が国内の競技生活に直結しているため、スタッフ在の今は揉めようもない。日本のマラソンはエリートによって築かれてきた。MGC はその伝統を継承する体裁を取りつつ、上から目線の権威付けで国内の吸引力を高め、選手の世界挑戦をはぐらかしている。 案の定、否定する選手が現れた。ニーヤ・ヒトミは先月のヒューストンマラソンで、野口ずきの日本記録に12秒差の2時間19分24秒をマークした。レース後、MGC は目指さない。オリンピックが目標ではないと断言。至極真っ当な考えだ。四角国内に縛り付ける具。そもそも夏季オリンピックの気象条件はマラソンの理想からほど遠い。 黒い霧に包まれたオリンピックが絶対無比の目標たり得るのか、まして日本陸連からの執行者が、下中にいる。ロシアの参加をめぐり、ボイコットの動きすらある。MGC ファイナルの10月実施では世界選手権、8月半ば、代表は戦えないし、陸連は賞金も提示していない。威発選考というが、選考するのは2人で、女子には来年の大阪。 東京、名古屋に一学のチャンスがある。もし新谷のコーチなら、歴代の記録保持者同様に、9月のベルリンで記録更新を狙い、付加価値をつけて資金潤沢で唯一の男女混合レースの東京を走らせるだろう。東京ならゼガヒでも記録更新の舞台を演出してくれるからだ。国内に縛り付ける具は完全に時代遅れ。先行で揉めたというが、